おはようございます8 月, 8月一人で殴り子に行ってからですねああじゃあ約2か月ぶりかそうですな今日はあれよ、はい、あ, れあれ食べに行くからあれ、うん、どこにグーマーグーマー 足がベタベタについて<笑>そうか い, いやー気持ちいいねそうね天気が良い台風続きでね雨予報でしたけれどもいや本当マジで今日ラッキーだったねああいやまあね大体ですよ、うん、大体僕はあのよくバイク TV 出る時はね大体こんな青空<笑> そうねあそう、あんまりさ、うん、雨降られないんだよねそうなんですよねで今日はね、はい、初めての高速道路に挑戦するよ、えー、高速道路うん、えー、乗らないって言ったじゃんあ<笑>っ えー、っとねーーじゃあダリちゃんの初めての高速道路は外観だね外観うん外観ねあのかの有名なそうかの有名なでここの交差点左に曲がってっこちょっとしたら高速の入り口だからあ今それ言われて心臓がうっちゅってなった<笑><笑> であのま、もし万が一あああの ETC の機械反応しなくてゲートが開かなくても、うん、バイクがすり抜けられるぐらいの隙間は空いてるからああ、うん、あの止まらないでここをすり抜けちゃっていいから、はい、ゲートの先行って安全なところで停車してあ あ, あれの、ね、そうそうとにかく止まらないこと、はい、じゃ あ, あの東京外環道に乗りますよ おーついにボムを<笑>じゃあ左輪から出してーはははははも高速行くんですね。そうだよ。えー、<音声>はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは 高速デビューああ待って<笑>じゃあここから加速して合流するからはい全開で全開で<笑>やばいどんどん遠くなってく<笑>あいいねじゃあこのトラックの後にはいはーいあ っ, ちゃったー<笑>乗っちゃったねあっ風がやっぱこれはあっこにバイザーナイきついな うん、スローペースだ ね, だね左車線は、ね、あ飛ばしたくなったら右側パンパーンって行っちゃっていいからパンパンっていっちゃっていいからここから関越になりますよ関越ね大泉の方には行かない行、うん、かないこれ出ちゃうから 出, ちゃう出口だからはい行っちゃう 楽し い, 楽しいでこの先また料金所がはい二人ちゃん前行ってみる行くどうぞ左グラファスやるどうぞイェなんだろうなんだろう不安感ちゃんと ETC のレーン見極めてね ETC のレーンを見極めるうん一般のとこ入っちゃダメだよ ああ、もうあそこにあるのね。うん。はい。い、え、い、ー。い、え、い、ー。タンクローリー抜きますか。抜けるなら抜いちゃっていいよ。いいですね。 うわは100キロ超えると途端に風圧がすごくなるから<笑>そうね<笑>会話もね徐々に聞き取れなくなってくる<笑>いやもうエンジンジがなるべく状態を伏せたほうがいいねそうそうそう怖いんですけども<笑> 変わった風当たり変わったけどああ変わるねうんそ、ねまあ、うだろうね、うん、あここですよこちら、 大きい路崎道の駅、ね、あ、ここだね、旗立ってるここ、ね、いいね、素敵あ、なんかちょうどいいサイズ感だねあー、いいね さあ、お疲れさーん。お疲れう。お腹空いてきた？空いてきた。<笑>見えると見えると空くんだよね。あこの中も見た、はい。あ、これ赤身牛乳塩クリーム大好きだね。 くくないいいいしいこんにゃねねっちょっと、ね、カレーをかけてあうままいいどううまいるっとしいうとん もうさ、ん、さっっぱぱりりしししし、かなないいでょ究極のさっぱりじゃあのゆべし。これにゆべし よいしょ、お、では左に出ます行きオッケーイわ、okay、爽やかねーさっきのこんにゃくも美味しかったしね美味しかったね、あれねねーおライダー発見お、いえー。れえー。えー いったねーごめんね。<笑><笑> ああああ橋っててうらしい、ね、川あーいいいねね川とても良き感動あー爽やこです、ね、寒, い寒いねやっぱりこういう所入ると。 突然気温変わるもんね。ねえ。惜しいね。なんかもう本当ライブしてるツーリングしてる感が。うん。ツーリング感が出てきた ね, きたねこの辺で。やっぱ田舎道山道とはいいですね。若干やっぱ色づいてるね紅葉。本当。うん、どれが紅葉なのか全然分かんない。紅葉饅頭。紅葉饅頭。 今日はなんだ。梅沢うどん街。誰ちゃんここで一回写真撮ろうよ。いいぜ。ただいまの時刻は十二時二十七分。 あらごはんどき ね, ご飯どきね車めっちゃあるしね 700m 先左だってね大沢屋さん 大丈夫。大丈夫。ちょっと不安になるだけ。急<笑><笑>カーブ来るからね、この後、はい。ギアは落としてください。ギアを落と。二<笑>足とか。<笑>あ、大沢屋ここ。あ、ここ第二、第二って書いてあるね。じゃ、最初の。 第1点向こうだ向ここだあるじゃんほんとほんとうどん街だね圧巻だわあここを左に曲がるねはいそうすると大沢屋さんらしいですけどあここだってうわ結構だねうんどんぐらい待つんだろう結構だね結構だよね、うん しててるのすっそうですね、三、は、角、い、の方がいい。 いいね。こ<笑>